皆さん、お元気ですかあみこです。最近、いろいろな FPS ゲームがありますが、飽きてきて虚無になっている人はいませんかそんなあなたにぴったりなゲームを持ってきました。それが、スプリットゲート。ポータルを使うゲームなんですけど、今まで遊んでこなかったジャンルだったので、結構新鮮です。そしてなんとこのスプリットゲート、プレステ、PC、Xbox、大体できます。僕みたいに FPS が苦手な人でも、めちゃくちゃ楽しめるゲームだと思います。 ゆずくんです ス, ないよスプリットゲートやってくよん敵に出会わない症候群が来そうですけど来ましたね。 一定の確率で誰かが1人 VIP になるので VIP を倒せばポイントが加算されるんですよ自分たちのチームに倒さなきゃいけないし守らなければならないそれじゃない VIPVIP VIP え VIP 倒せたナイス VIP ですよねーバトルえダブルキル いいいいいいいいいいいいいいけけけるけるない私私いいや、OK、てるいい、まあ、いナイ私私てななよ敵がしたスー。ナイスー これは長く陣地を保ってた方の勝ちみたいなゲームモードですいいビーグルだこれでや る, る待って待って本当に B にさハンマーいる C を B 守りに行こう C、は任せろ今任せい持っていれば多分数えられるよちなみにこれ最強武器です C は任せたれってなんかめっちゃ来てる。 は<音声>い、ハンマーの方が強いんだよ。全部取られてる。危ね<音声>。守るんだ。 多分これで時間稼ぎする。も A いくわ OKC、okay ね、の守護神と言ったら俺やろう B の待って待ってバット来るとき の, の恐怖感よあいつマジで声突っ込んでくるの声声声バットいるね やっやったぜ。<笑>めちゃくちゃ、スプリットゲート、面白いんで、皆さんもぜひやってみてくださいね。もしよかったら、チャンネル登録、高評価、通知ボタン、全部、お願いします。え誰が一番面白いだってユースーパミコチャンネル登録しか、勝たん